はいどうもです、ね、本日私はですね台湾を台北の方に、ね、やってきておりましてこちらね台北駅の方にやって来ているんですけどもめちゃめちゃねスケール感が。 半端ないです今ね10時半なんですけど今朝方ですね、えー、台北の方に、えー、到着しましてですね空港からねこちら台北駅の方に寄ってきたんですがこの台北駅の方にですね電車グッズがね売ってるっていうことなんでマレイ君のね電車グッズをちょっと見に行きたいなというふうに思います、えー、そちらに寄ってからですね今日はねホテルの方に向かっていければなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね楽しんでいければなというふうに思います行ってまいります こちらがねお目当てのお店みたいですね思ってたよりね小さいですけど鉄道グッズがねめちゃめちゃいっぱい置いてありますね、まあ、レイ君とかねこういうの好きかもしれないですねはいということでレイ君お買い上げでございますはいよかったねよ、はい はい今ね、こちらで購入させていただいたんですけど、やっぱりクレジットカード、ね、使えるところ、使えないところ、結構ね分かれてますけど、使えるところは、ね、意外とね、タッチ決済とかでもね、あの対応しているところがほとんどですね、多いです。 はいといとうこと で, ですねこちらですね、はいレゾナンス台北タペストリーコレクション、Y ヒルトンさんの方にに、ね、到着いたしました、アジアではねこちらのタペストリーコレクションというのは、もうこちら、台北のみという感じでございます、早速ね、まだね、12時過ぎなんですけど、チェックイン手続きね向かっていこうかなと思います。 ということでですね、今、チェックイン手続きだけさ、ね、せていただいたんですけれども、荷物だけ、ねえー、預かっていただいて、お部屋は、ね、まだちょっと入れない感じでしたので、まあ、ちょうど、ね、昼時ということもあるんで、ちょっと、ね、周辺散策 し,、ね、してみようかなというふうに思います。近くには、ね、こちらの島村なんかも、ね、あったりしますし、ね、面白いですね。はい、ということで、周辺、ね、散策していきたいと思いいまますちょうどなんかお腹空きましたたんでねなんか食べたいなと思います。 はいまあ、こんな感じで、ね、どこもかしこもめちゃめちゃ美味しそうな感じですね。行こうとしていたお店がですね。めちゃめちゃ並んでますね。やばい並んでます。ビル一周回るぐらい並んでますね。はい、ということでですね。こういったね。ワンタン屋さん来ましたね。ワンタン麺だったりとか、豚肉麺とかですね。まレイクはね。エビ麺ですね。 はい、ということでねいただいていきたいと思いますめっちゃ美味しそう あ, あ、優しい味しますねうんうん、有、う、名、ん、みたいで優しい味がしますねこれでだいたいね80円なのでまあ450円とかそんな感じですかねめっちゃ安い ワンタンポいただきます。うん、うまっ、最高。はい、ということで、ね、ホテルのそばのですねこのイガラと書いて、ゴジュと書いてねウーシーランさんの、えー、ドリンクをねいただいております。うまっ。とりあえずこれいただいてですねもう一気ねチェックインなのでこれからホテルの方に戻ってですねチェックイン手続きを行っていきたいと思います。はい、チェックインがね完了いたしましてこれからねお部屋の方に向かっていきたいと思います。今日はね五階のお部屋みたいですね。 特にアップグレードはねなかったっぽい感じです。はいということで、5階の、ね、お部屋の方に到着しましたが、今日はね506だったかなと思いますね。お部屋の感じとかね、楽しみですね。503号室ということなので、こっちの方でしょうか。非常になんかねおしゃれな感じしますね。はい501。 角ななのかなね角っぽいですよね。そっか、コーナールームだったと思いますね。はい、本日はこちらのね、503号室という感じですけど、なんかね、木の感じで非常におしゃれじゃないですか。入っていきたいと思います。行ってみましょう。カードはね、差し込むタイプ。はい、ああ、シンプルですけど、非常にいい感じの。 お部屋じゃないですか、どうでしょうか。はいそしてバスルームがあって、めちゃめちゃね大きいテレビがあるという感じですね。バスルーム、そして洗面台とシャワールームという感じですね。はいじゃあ、ねちょっとお部屋の詳細をね見ていきたいなというふうに思いますけれども。はい まず玄関ねこんな感じですはいここではないかな天気はここかはいで本日はですねエレベーターホール上がってはいこちらですねエレベーターホール上がって左手の角のねこのコーナーキングルームという感じですねではいこちらにですね ルームキーを差し込んでいただいて、えー、エアコンのコントローラーがあるという感じです。で入っていただいて左手がですねねこれね鏡があるんですけどで鏡こちらに鏡張りになってますけど扉はこの中ですね、ここ。こういう感じのね扉となってましてはい洗面台付きの、えー、お手洗いという感じです。でテレビがね このぐらい。結構大きいですね、70インチぐらいあるでしょうか、はい、そんな感じですね。で、えー、ベッドなんですが、はいレイ君がやっとねあの、マスクが取れると喜んでますけど、こちらもですね、まあ、最近、今風の新しいホテルはやっぱこんな感じですかね、特にね、扉がないクローゼットという感じで、ハンガーがね、このようになって、ハンガーもなんか、おしゃれですね。 そして、バスローブ、これがレゾナンスの、ね、タペストリーコレクションのロゴなんでしょうかね。アイロン台、アイロンがございます。そして、こちらにねセキュリティボックス、セーフティーボックスがございます。こちらがビニール袋とか常備灯、そしてスリッパと、えー、靴べら、ございますね。 そしてこちらからという感じです。はいでシェードとかねこのベッドのパネルなんかも非常にねおしゃれ。これ、レイ君くるくる回すそうな感じですね。<笑>見つけられました。でここが、ね、川張りになってて非常に触り心地がいいね、かなりいい感じのレザーとなってます。でででライトも黄色でね非常におしゃれで えー、コンセントがね、こちらに、これ1箇所なんでしょうかね。1箇所と USB-A がね、2箇所という感じです。これボタンなんですね。はい。こんな感じ。で、時計とワイヤレスの Bluetooth のねスピーカーがあるという感じですね。はい。で、反対サイドのベッドパネルも、この照明もね、非常にねおしゃれな感じで、読書灯とかも非常になんだろうね。 スタイリッシュな感じしますね。はい、で電話機とティッシュと、ここに、ね、ちょっとしたあの雑誌なんかも、ね、入れられるような感じで、ゴミ箱と聖書がありますね。でこちらに、はい、テーブルの、ね、ライトのスイッチ、そしてコーナーソファーがこのようにあって、この、ね、ソファーの下の方にですに、ね、コンセントが2箇所と USBA が4箇所ございます。すすごいですね で、テーブルがあって、はい。絵なんかもね、このように飾られてて、鏡もね、こちらにございます。そしてミニバー。ネスプレッソのね、マシンと、電気ケトル。そしてコーヒーのポーションは2種類。で、これがね、お水ですね。おしゃれ。そしてマグカップと、こんな感じです。はい。で、お茶ですね。これ何茶なんだろうな。はい。 ちょっとわかんないですけど2種類の、ね、お茶がございますね。で、フォークナイフとかこちらにもコーヒーカップが、ね、あったりします。で、アイスペールでございましてでこちらですね、冷蔵庫、はい、ドリンクね、ありますけど、プリンもある。<笑>はい、これはねあの、お茶とリンゴジュースとプリンですかね、これはね、こちらにも書いてありますけど、ミニバー無料ということで、この冷蔵庫の中身はね、無料ということでございます。 量はね、いっぱいあるわけじゃないですけど、嬉しいですね。はい。ここら辺もね、非常にスタイリッシュでいい感じですね。はい。で、洗面台の方にもお水がね、このようにありますし、えー、バスタブもね、こういった鏡があってね、非常にいい感じですね。非常にね、大理石調で高級感があって、いい感じです。シャワー付きのね、バスタブとなってます。で、ティッシュとこちらに。 ハンドソープのねディスペンサーがあって、こちらには、ですね多分ねドライヤー用のコンセントと普通のコンセントがあるっていう感じでしょうかね。で、カーテンがねあると。これは多分こちらのバスタブの方のねカーテンが操作できるという感じですね。で、コップとアメニティ類、レゾナンスのねアメニティなんですね。非常に色とりどりでいい感じです。おしゃれですね。 はい、で下のほうにはゴミ、ね、箱と、えー、体重計、そしてタオルがありまして、はいお、ドライヤーがございます。ドライヤーは何製のドライヤーなんでしょうかね。気になりますね。これはどうなんだはい出てきました。フィリップス製の、ね、ドライヤーとなっております。非常におしゃれな感じですね、はい。海外はフィリップス製とかスイス製のものが多いんでしょうかね。 そして、はいこちらの方にですねシャワールームがございますという感じですね。はいこれもレゾナンスのあれですとか、ね、ボディーソープ、シャンプー、コンディショナーといった感じでしょうか。はいで、シャワーの方なんですがこれね、上に回していただくとレインシャワー、下に回すとハンドシャワーという感じになってますけど、はい、まあ、水圧はね十分じゃないかなというふうに思います。 はいまあ、本日はね。こんな感じの、えー、レゾナンス台北さんのね。お部屋に一泊させていただきます。テイクベッドの上に乗っちゃってますね。まあめちゃめちゃね。広いっていうわけではないですけど、まあ十分なね。広さとなんか無駄なね。スペースがない感じでいいんじゃないでしょうか。いかがでしょうか？はい、それではね。wi-fi 接続しましたので、速度を測っていきたいと思います。行ってみましょう。 はい、速度出ました。ダウンロードが早いですね。ダウンロード下りが 138.09Mbps。アップロードが 28.15Mbps となってまして、まあ、通常のね、あのネットディオであれば全く問題はないのかなと思いますけど、ゲーミングとかになるとね、まあ、ゲーミングやらないかは思いますけど、あのちょっと不安定な部分あるかもしれません。ちょっとね、差が結構ありますね。まあ、これだったらね、ライブも十分じゃないかなというふうに思います。 はい。ということでですね、こちらのね、ホテルレゾーナンス台北タペストリーコレクションバイ・ヒルトンさんにね、初めてお邪魔させていただいております。まあ、アジアではですね、こちらのね、唯一タペストリーホテルっていうのはですね、こちらの台北のみという形でございますけれども、なんだろうな、まあ、マリオットでいう、まあ、モクシーだったり、アロフトさんとかね、まあ、そんな感じのイメージなのかなと思ったんですけど、ちょっとね、また違う感じでしたね。 えー、ヒルトンでいうダブルツリーと か, とかも、まあ、またちょっと違うかなという感じなんですけどこちらは2020年の12月2日に工っという形でございます竣工というか開業ですね、えー、ということになってまして、まあ、約、ねえー、2年、えー、営業されているとい、えー、ったホテルなのでまだまだ、ね、やっぱり新しいホテルという感じですでチェックインしたら、ね、こんな感じでですね、はい、ウェルカム。 レターをいただきましてね、ちゃんとカタカナ、ひらがなもね、駆使されて、コメントね、いただいております。そしてウェルカム、えー、アメニティということで、こんな感じのですね、はい、ドライフルーツだったりとか、こういった感じのね、炭 酸, 酸水などをいただいたりしております。で、先ほどご案内させていただいた通りですね、あの冷蔵庫の中のね、ドリンクに関しましては無料という感じでございます。で、チェックインの時にですね、レセプションのですね、脇にあります、 えー、QR コードからですねこちらのタペストリーホテルのですねアプリをダウンロードしたところ、まあ、こんな感じでですねレゾナンス台北ということでですね、まあ、朝食のね、えー、オーダーメニューであったりとかねこういったものを利用していただくことがね、えー、できるというふうになってまして、えー、こちらを利用することによってですねはい504元分のですね朝食のねあのポイントを利用することができてビバレッジだったりコーヒーだったりとかサンドイッチにね。ね 利用していただくことができる、まあ、もちろん足りない分はね負担をすればねあのオーダーしていただくことができるという感じになってまして、まあ、面白いですねスターバックスコーヒーさんで朝食をね食べていただくことができるという感じです、まあ、レストランが、ね、ありませんので朝食は無料っていう感じにはならないんですけど朝食のね ホテルクレジットをいいいたただだてて朝食ダしていただくこととがでできるいいったホテルでございますでこちらはですね17時から19時に関しましても1階のですねレセプションの奥の方にですねハッピーアワーっていうこと で, ですねお酒だったりソフトドリンクをねいただける時間帯もありますので、まあ、ちょっとね今日はこれからあの鍋とかをね食べに行く予定がありますので、まあ、どんな感じなのかだけ覗いてですね、まあ、ちょっと鍋にね食べに行こうかなというふうに思っておりますので、まあ、残念なことにちょっとね利用することはできませんで当然これレストランもあり いませんのであのスターバックスさんがありませんから、えー、夕食に関しましてはまあ周辺のねあのお店で、ね、いただいていただくことができるといった感じだったりとかあとはあのー、朝食に関しましてもスターバックスさんを利用しなければいけないというわけでは当然ありません、えー、周辺にはねめちゃめちゃ有名な先ほどねあのチェックイン前に見に行ったねあのレッチホーダーの列だったね朝食屋さんとかもめちゃめちゃ近いので、まあ、それを目当てにここに宿泊するっていうのもまあ比較的ね ありななななんじゃいいいいいいかとと個人的にには思思まますすのでね、まあ、ねちょっと試してたただきう結構ねやっぱりおしゃれな感じですしなんかホテルのねブランドのイメージがまあ紡ぐとかねなんか物語を紡ぐとかそんな感じなので、えー、ムービーだったりとかなんかそんな感じのね、えー、イメージ連想させるようなアイテムがあったりとか、えー、エントランス玄関の正面にオンエアってね出たりとかちょっと面白い感じになってるかなというふうに思います。 ね、な, んかそれなんか違うよ。んなんか違うかった、うんはい。ということでですねまあこれからちょっと鍋の方ね食べに行っていきたいなと思いますけれどもこれからまあちょっとねハッピーアワーの方をちょっと覗いて、えー、鍋の方向かっていきたいなと思います。はい、5時からね19時の間はこちらの方でですねハッピーアワーをねやってるということなんですが今日はねちょっと夕飯をね取りに行かないといけないので残念ながらねちょっと伺うことができないんですけど残念、はいまあ。ハッピーーアワーだったらねね結構ね いいい感じじゃないかなかと思うんですけどねはいはい今からねちょっとタクシーを拾ってですねあの火鍋をね食べに行こうかなというふうに思います今ねもう5時半なんですけど意外とね台北市内12月30日ですけど暖かいですねかなり過ごしやすいですもうパーカーぐらいでちょうどいいくらいな感じですねはい本日はねこちらの方の人気のねなんか火鍋屋さんみたいなのでこちらの方にね いただいていきたいと思います。い めちゃめちゃうまい。まだね、たれつけてないのに、めっちゃうまい。うん。あとね、これ血を固めたやつですね。うん。うま、ん。 はい、おはようございます。ぐっすりね、眠ることができました。昨日はね、さすがに疲れましたね。れいくんもだいぶお疲れみたいでしたけど、今ね、あの起きてですね、もうお風呂入ってシャワーも浴びてですね、あの準備万端っていう感じなんですけど、まあ、朝食会場がですね、スターバックスコーヒーさんということもありますので、まあ、テイクアウトしてですね、お部屋で食べてね、ゆっくりしようかなというふうに考えております。 はい、もう本当にいい感じですね。なんだろうな、すごくね、このお部屋、めちゃめちゃね、落ち着く感じですね。まあ、ただ、ちょっとね、アメニティ類のシャンプー、コンディショナー、ボディーソープはね、いい香りなんですけど、シャンプー、コンディショナーにつきましては、ちょっとね、漢方っぽいというかですね、えー、そんな感じのね、香りがするので、ちょっと癖がある感じではありましたけど、でもね、あの、感じとしてはいい感じです。はいそしてね、今、妻の方に、今、朝食をね、あのスターバックスさんの方で買って。 来ててもらっいいるという状況ですでランドリーとかも、ね、利用できるので、まあ、初日ではあるんですけど、まあ、せっかく、ね、ランドリー無料で使えるということもありますのでちょっと、ね、あのそちら使ってみようかなというふうに思ってランドリーに寄ってからスターバックスコーヒーさんの方に向かっていただいているというような感じです。はい、そして、ね、テレビモニターの方にもです、ねまあ、このように今、ね、あのどのくらいの進捗かというのも、ね、見ていただくことができるので。 この洗濯機とこれがね終わったら乾燥機の方にね持っていくという風にね思ってますのでまあ洗濯が終わったらですね乾燥機の方には私の方で、えー、入れに行きたいなという風に思いますついでにね自分もまだ行ってないんで自分も見ていきたいと思いますはいということでね今妻の方にスターバックス買ってきてもらいました結構な量ですねということでちょっとね出していきたいと思いますはい外にね出すとこのぐらいのボリューム結構ありますよね まあだいいた504元ぐらいのホテルクレジットがあって追加で、ね、100元出したような感じでしょうかね。まあ結構なボリュームかなと思います。じゃあねいただいていきましょう。はい、ということでねちょっといただいていきたいと思います。レイクも腹ペコみたいです。でこちらがです、ね、台湾限定のねちょっと妻に買ってきてもらったんで何ていいかわかんないんですけど薄いミルクティーみたいな感じ。お<笑>いしいけど。はい いや、結構ボリューム、私もね、あんまりスターバックスでね、パンを食べたことないんですけど、ファスナミービーフとか、なんかサンドイッチみたいな。いただきます。うまあ、あ、めっちゃうまっ。うん、うん。うん、ねうん、どうぞ。緑のラバどっこいだよ。あ、でも、ラバーだ。な、こっちだめな、来た。こっちだめ。うん。トマト。ギンギントマト、トマトだよ、これ。 うん、これとトマトマ同じだめっちゃうまい、まあ、他にもねアヌレだったりとかこのパスラミビーフみたいなのとかあったりするんでまあちょっとね食べ進めてあとでフィットネスも ね, ねちょっと見ていきたいなと思いますじゃあここにいくお肉トマトトマトこれないねまた後とではいということでちょっとゆっくり食べていきたいと思います、はい、こちらががですねねランドリーになってまして下が、ね えー、洗濯機で上がね乾燥機となってます。もうね、入れてスイッチを押すだけみたいですね。じゃあね、ちょっと入れていきます。はい。はい、入れ終えまして、これでね、開始みたいなボタンを押すと、開始しました。ということで、約ね、40分そんなしないのかなはい。とりあえず、えー、待ちたいと思います。45分後ぐらいな感じなのかな ね、そんな感じです、はい、でこちらがねジムですねフィットネス24時間ね空いてます中見ていきましょうはいまあ、こんな感じで結構ね広々してる感じですねでテレビもありますしお水もねこういったウォーターサーバーもありますしペットボトルもねございますねはいどうでしょう結構ねいい感じじゃないでしょうか 今日は、ね、あいにくちょっと雨降ってる感じでしょうかねあやんできてる感じですねはいこんな感じの、えー、ジムでございますトイレもねございますねはいということで洗濯物をね取りに行きたいと思いますはいでこちらねランドリーですけど鍵がね必要となりますじゃあね仕上がったので取っていきたいと思いますこちらの3番ですね そしてね2階の方に製氷機だったりとか何かねカプセルスパがあるみたいなのでちょっとね覗いてこようかなと思いますはい2階ああこんな感じのねスパがあるんですねそして製氷機とかがおそらくここにあるのかなという感じですけどなんかね面白い感じで自販機もねこんな感じで あるんですねで正表記という感じですはいといとうこと で, ですね、あっという間にあと、ね、30分ぐらいで、えー、本日のチェックアウト、まあ、今日の、ね、チェックアウトは13時ということなんですけど、えー、もうちょっとねひょっとしたら延ばせたのかもしれないですけど、チェックアウトどうするみたいな感じで、不意にね、えー、聞かれてですね、まあ、1pm ということで伝え て, てしまったんですけど、えー、2時ぐらいまで行けたかもしれないですけどね、まあ、Uber を呼んでですね、 あの次のね、W ホテル、台北さんの方に向かっていこうかなというふうに思いました。で、こちらのね、レゾナンス台北タペストリーコレクションバイ・ヒルトンさん、初めてね、宿泊させていただきましたけど、なんだろうな、すごくね、落ち着く感じありますね。まあ、初日のね、あのちょっと疲れがあったからっていうこともあるかもしれませんけど、かなりね、お部屋の方でゆっくりさせていただいて、まあ、お部屋自体はやっぱりね、すごく落ち着きます。で、朝食がですね、まあ、レストランがないホテルっていうのはなかなか、 珍しいんじゃないかなとは思いますけども、まあ逆に、帰ってね、あの、新鮮な感じでした。まあ周辺でですね、まあ有名なね、あの、豆乳のあの朝食屋さんもね、ありますし、まあ長蛇の列にはなるんですけど、まあそういったところに行くのもよし、えー、スターバックスさんでね、あの朝食を食べるなんていうこともなかなかなかったので、あの、お部屋にね、持ってきて食べましたけど、当然、 お店でね食べることもできますし朝早く行けばですね開店前のスターバックスさんで朝食あのホテルの宿泊者だけね食べることがねできますのでまあそういった利用もあるんで、まあ、結構ねあの新鮮な感じもありましたねはいでやっぱりね新しいホテルだけあってまあ帰り際にね先ほど気づきましたけどスパがあったりとかですねあとランドリーのねあのー、無料で使えたりとかまあ特に 使う予定はなかったんですけど、まあ、無料なんでね、せっかくなんで洗おうということで、乾燥機もあったんでね、ふわふわになりましたし、非常にね、あの利便性が高いねホテルかなというふうに思います。まあ、ただですね、まあ、周辺で、まあ、観光を楽しむ方だったら、まあ、もうちょっとね、あのリズナブルなあの安いホテルに泊まってもいいのかなという感じはね、正直なところしますね。で、ホテルをね、ちょっと楽しみに来る。えー まあ、例えば W ホテルさんとか、まあ、ちょっと楽しいホテルにね、えー、来るっていう感じだとちょっと物足りないかもしれないのでなんだろうな難しいですねちょっと新しいし、まあ、ヒルトンのステータスもあるし観光目的も兼ねてっていうことだったら利用するのはいいのかなと思いますけど、あのー、明確にね観光だけだったらもうちょっと安いホテルでもいいのかなっていう感じもね あ, ありましたので、まあ、ちょっとね皆さんの使い方によっては。 えー、ぜひあの考えた上で利用されるののいいいかなと思いますホテル自体はすごくいいですけどねまあ価格的にちょっとね普通のホテルより高くなりますし、えー、もうちょっとね出せばラウンジがあるホテルだったりとかもう安くてもラウンジがあるホテルとかもあったりするから結構ね難しいところになるかなっていうところも正直なね、えー、感想でございました。ででもねねホテルは本当にに非常にいいので機会があればぜひ、ね